時間になりました皆様お忙しい中お 集, まりお集まりいただきまして誠にありがとうございます本日司会を務めさせていただきますソアスの日本研究センター長のギギファビオと申しますあの皆様最後までどうぞよろしくお願いします Good afternoon and welcome to SOAS for the Sir Peter Parker Award for Spoken Business Japanese. My name is Fabio Gigi, I'm the chair of the Japan Research Center. This year marks the 31st time that we host the award, and after several years of pandemic disruption, we are very glad to be back here in the Brunei Gallery Lecture t h e a t r e So, I decided to not do everything in Japanese and English because most of you speak both、uh, Japanese and English, and we are already a, a tiny little bit late. So, I'll be very short. So, the Sir Peter Parker Awards for Spoken Business Japanese was established in 1990 at the suggestion of Sir Peter Parker, a British businessman and one of the original Dulwich boys who was chosen to study Japanese at SOAS during World War II. It was organized by the Japan External Trade Organization, JETRO, and the School of Oriental and African Studies、uh, here at the University of London. Since then, it has been supported by an ever expanding list of sponsors, as you can see here projected on the screen. We thank everybody who has contributed to the success of this award and to the sponsors who have generously provided the prizes and other support. こちらごののスポンサーのおかげですでまののスポンサーの皆様、誠に感謝しておりね。<笑> so, Housekeeping, please switch off your phones, which will contribute to an atmosphere of tension. I will quickly go through the schedule、um, for today. We'll have the finalist speeches that will start at three o'clock. We'll have the first round of them, and then we'll take a quick break,、uh, followed by the second round. We'll have a raffle draw at the end of this first part, followed by the awards ceremony, the ceremony starting at six o'clock. And then we'll move to the ground floor where we will have a reception from 7 to 8 30. For all the guests who are here, a quick who is who this is the color coding.、Um, so, red. Sponsors and judges. These are the really important people who sit here in the front.、Uh, blue are the judges, interlocutors, timekeepers, and、uh, the MC, the master of ceremonies,、uh, which is myself.、Uh, green are the finalists, and yellow is the staff. So if you have any kind of questions、uh, on you know where the toilets are, for example, please ask somebody with a yellow card. So these are. Our、uh, finalists,、um, and I will introduce them very briefly when they come onto the stage. But just to give you a sense of the proceeding, this is the order of appearance. We have the first、uh, four candidates,、uh, then we'll have a quick break, and we'll continue with the two last candidates. Mr. Joshua Gallagher is unfortunately unable、uh, to attend due to sudden illness, but we'll have. A very special, special guest that、um, will appear and that we will reveal in due time. So,、uh, again, we'll raise the tension.、Um, here, quickly, is the judges'、uh, panels. Um, we have、um, Mr. Yasuki Okazaki from the Embassy of Japan,、uh, Mrs. Mitsu Uchida Finch from Access Appointments Consultancy, Mr. Hans Jörg Hinkle from Mitsubishi Electric Europe,、uh, Mr. Hitoshi Ota、uh, from the Japanese Chamber of Commerce and Industry in the UK, and Dr. Nanasato Rosberg、um, from、uh, SOAS. Each presentation will be followed by、uh, Quick question and answer format. And the interlocutors for this part are、uh, Ms. Keiko Cummings、uh, from c h a p t e Seeds UK and Ms. Miki Kato、uh, from Junichi o n Tokyo s h i m b u n So thank you very much、um, for contributing to this event. Last but not least, the timekeeper, very important work, is、uh, Mr. Tomoya Yamaguchi from the University of London. Where is the timekeeper? Okay, excellent, thank you. So, this is the person that you have to、uh, look out for, and I'm the master of ceremony,、uh, Fabio g i g i The prizes we have a wonderful array of prizes. I invite you to have a look at them、uh, during the break. They're arranged here.、Uh, I'm not going to read out、uh, every single one of them,、um, but you'll see we have a wonderful hall, and we thank our sponsors、um, very much for providing、um, such a rich、uh, bounty. Second prize, similar, and the third prize、uh, category as well. And we also have a special prize、um, that will be awarded at the end. And everybody who um, participates, um, the remaining finalists, will. Receive a number of other uh, things, uh, for example, a membership、uh, for the British Association of Japanese、uh, Studies,、um, and so on and so forth. Now, you may be asking yourself, what is in it for me? So, if you participate in the raffle, you will see we have a wonderful array of prizes here as well. We have meal vouchers、um, for Sagamiya、uh, for two people, a bottle of sake from Sake Samurai. And assorted leather goods, which you can see over there on the table. So please do stay、uh, to the end. The ruffle draw will be at the end of the speeches. Okay, so without further ado, can I ask our first contestant, Ms. i s Jackie McKinn, to the stage, please? The title of her talk is Embracing the Differences Between Japanese and Western Thinking. For better communication and complex problem solving. Thank you. 私は2000年の夏、初めて日本に行きました。ジェットプログラムで横浜市立高校で働きました。しかし、10ヶ月後、 人生をを変えるニュースを聞きました朝6時半ごろ兄から電話がかかってきて父は緊急手術中と言われました最近その時出てきた症状はがんで検査の結果は悪くなって危険な状態なのだった。 手術は必要となりました心の準備をしなければなりませんでしたその日職場に行ったら同僚の先生たちの思いやりとサポートは素晴らしかったです日本人らしく空気を読んでくれてニュースを待ってた間に少し 離れれてくれましたしかし離れたのに心は近かったたと感じてパワーをもらいましたイギリス人の私にはそれは少し不思議でしたけど日本人は辛い時にサポートをすることは本当にすごいと思いました。 今世界中に全てのビジネスに危険な時ですね。ウクライナの戦争とパンデミックの後経済的に難しいですね。しかしイギリスのビジネスと日本のビジネスは一緒に協力してお互いの違いを受け入れれば。 お互いにパワーを与えることができますそれで今の難しいことを一緒に乗り越えることができると思います日本は自分にとって居心地良かったけどいつもなぜか分かりませんでしたしかしある日 The Geography of Thought という本を見つけてやっと分かりました。イギリス人の考え方と日本人の考え方は違います。イギリス人の考え方は西洋人と一緒にギリシャから来ました。ギリシャの地理は別々の島で 考え方も別々な感じです人と物と周りの環境はすべて離れています日本の考え方は中国から来ました中国の地理は大きい国でみんな生きるために農業は必要ですだから みんな村のみんなは一緒に協力して関係を大切にしなければなりませんでしただから人も物も周りの環境すべてはつながっているようですイギリスと日本でこの違いを体験しました。 父はスコットランド人でバグパイプを吹きました私も父のバンドとエジンバラ大学のバンドとバグパイプを吹きましたパイプバンドではパイプを吹く人たちとドラムを叩く人たちは一緒にイギリスのバンドだと一緒に演奏するのに なぜかちょっと離れてるように感じますでも東京パイプバンドのメンバーになったら一体感を感じましたパイプを吹く人たちとドラムを叩く人たちはみんな一緒に同じチームだと感じました一体感はありました職場も パイプバンドもみんなわっと人間関係を大切にしてきたから一体感を作りました2007年に私はシチラ・チャイルド・アカデミーで働きましたシチラ・チャイルド・アカデミーのトレーニングでうのの 素晴らしい能力のことを学びました直感力やヒーリングやイメージのパワーを引き出すことができますこのスピーチをするために調べたら面白いことを気づきましたイギリスの考え方は日本のよりもう少し 左脳の働きに似ています日本の考え方はイギリスのよりもう少し右脳の働きに似ています左脳は物情報を別々にして分析とか論理とかルールは得意です右脳は全体的に考えるから ビジョンとかひらめきとか直感は得意です。しかし。右脳教育は心の教育です。シチズンチャールドアカルミーでは。親と。子どもの関係を大切にしないと。この右脳を活性化。 することはできません。父だの。兵庫は。認めて。褒めて。愛して。育てています。それは子供のためだけど。大人にも。大切でしょう。ビジネスの中でも。人を。認めて。褒めて。愛して。一緒に。働いてれば。もっと。いい。 コミュニケーションとチームのスピリットを作ることができますでしょう。で、私はせん教師だから生徒を教えるときも認めて褒めて教えればもっといい勉強ができる。そして催眠術のセッションでクライエントの 心の傷を届けるそのもっと心を込めて認めて褒めてやりますならそうできますでもビジネスもそうですねチームだとみんなはもっとよりよく仕事ができますそしてお客さんも喜ぶ喜ぶでしょう 西洋の分けてしまう考え方と日本のつなげる考え方を一緒にすることでまるで金継ぎのように美しい器を作ることができます思考の違いをお互いに受け入れれば 素敵な関係を作ることができ、コミュニケーションももっとスムーズにいけると思います。そして、もし人間の脳の力を引き出すことができれば。今起こっているさまざまな問題も、これから起こる未来の問題も一緒に解決していける。 と思います聞いてくれてありがとうございますジャッキーさんすみませんすみません<笑><笑>あの一番最初で緊張されたと思うんですけど今の気持ちはどんな感じですか<笑>ちょっとほっとしました<笑> <笑>その後お父様はお元気でいらっしゃるんですか。えっ、ー、とね、その時は大丈夫でしたが、えっと2003年、えっと日本に遊びに来てくれたけど残念ながらその7月に亡くなりました。ご冥福をお祈りします。あの日本でねあのいろいろな体験をされて、あの金杉金継のようなつながり。 感じられたとおっしゃってたんですけれども生まれ変わったら日本人になりたいと思いますか<笑>前世は日本人だと思います、はい、だから日本語は思い出したと思います、はい、素敵ですね、はい、<笑>あと一つでは前世が日本語だったあ日本人だったとっいうことで今日本語を使って学んでいるんですけど これをやったことで、何かお得感はありましたか。お得感って。お得感、えっ、ー、と、お 得, 得をしたこと、ラッキーだったこと。ああ、今のスピーチとか、日本に、えっ、ー、と、人生の中で日本語を学んだことで。ああ、ラッキーだったことありますか。ああ、すっごい質問ですね。わ<笑>、wow、あー、えっ、ー、とね。 それやっぱりんかイチン・シックスポーン・コレッジでと日本語を教えましたでやっぱりイギリスの若者とあイギリスの若者に日本のことと日本語を教えることは本当に素晴らしいと思います。なんかやっぱり 若者は漫画とかアニメが大好きで。私はよくわかりませんけど。いろんな。あい。いろんな記憶をシェアすることは。幸いです。<笑>ありがとうございました。ありがとうございます。 あすみませんいえいえ<笑>最初 の, あの高校でのエピソードで横浜の高校ですよね、はい、そのエピソードであのそのお父様が手術を受けられる時にあの日本人は空気を読んで少し離れてくれていたとあのでも心は近かったというお話でしたけどもでイギリス人には少し不思議だったと。 おっしゃいましたが、イギリスの方は普通そういう場合はどのように対応されるんでしょうか？そうですね。えー、っとね。イギリス人えー、っとその心が近いのはなかなかイギリスで感じません。だから そ, そっちの方は違いますね。 どういうふうにあの接するんですかねイギリス人の場合は普通はえー、っとねやっぱり思いやりもありますけどええー、っとねなんかちょちょっとそうですね<笑>今早く考えてるけどえー、っとねうんちょっと はいイギリス人は離れていればなんか心もちょっと離れてるように感じます、うんうん、だけど、はい、あの、ね、一緒にいるなら近く感じます、うん、ちょっとちょっと微妙に違いますねわ、はいはい、かりましたはいありがとうございます時間になりましたあはい<笑> 微妙に緊張してきました。<笑>質問しないでください。えっ、ー、と続きました。はい、えっ、ー、とアジェイモダシアさんお願いします、えー。ステージに上がってください。 どうぞはい、頑張って、うん、えー、っとはじめまして、えー、アジェイと申します、えー、スピーチコンテストに参加できることを光栄に存じます、えー、簡単な自己紹介をしますと、えー、イギリスの大学で えー、コンピューターサイエンスを勉強していた時、えー、たまたま、えー、日本のアニメをきっかけに、えー、日本の文化に、えー、夢中になり、えーえー、日本語趣味で日本語を独学し始めました、えー、その後、えー、嬉しいことに、えー、日本に、えー、交換留学する機会もあり、えー そ の, その後卒業してからすぐ東京の通信販売企業に入社し2年間勤めましたその後イギリスに戻ってイギリスの IT 企業でしばらく勤めましたがやはり日本関連の仕事がしたいと思いもう一度転職し現在セガのイギリス支店で ソフトウェアエンジニアとして勤めています。本日は日本で働いていた時の経験を中心に変化の激しい令和時代を日本の企業がどう生き抜くのかについてお話しさせていただきたいと思います。もちろん日本にいた時一つの企業 にしか勤めていませんので当然企業によっては、えー、当てはまらないものもあると思いますが、えー、ご了承ください、えー、まずはじめに、えー、近年日本で流行っている DX デジタルトランスフォーメーションを推進することです えー、DX とは、えー、ビッグデータやデジタル、えー、技術を使って、えー、変化のは、えー、激しい事態に、えー、企業を変革し、えー、競争優位性を維持することです、えー、スイスの、えー、ある、えー、国際研究所の、えー、デジタル、えー 競争ランキングによると64カ国のうち日本は29位になっていますデータをさらに詳しく見ると人材の技術スキルでは62位国際経験では63位つまりほぼ最下位になっています これを聞いて皆さんは驚きまししたでしょうか、えー日本のえー。日本で働いていた時の経験を思い出すと、えー、私は納得できます、えーえー、入社初日から、えー、社内のシステムを見て、えー、どうしてこんなに古そうなシステムを使い続けている の, いるのであろうと思わざるをえなかったです。 えーえー、当然そのソフトウェアは、えー、見, 見た目だけが全てではありませんが、えー、断続的に動作が固まったり、えー、手動の作業が多かったりすると当然、えー、効率が下がります、えー、その上、えー、使い勝手の悪いシステムのせいで、えー 社員の気分も落ちかねないため、えー、生産性も下がる可能性があります、えー、社員にシステムの見直しが必要だと気づかせるには、えー、最先端の技術に触れることが、えー、大事だと思っています、えー えー、具体的には社内で、えー、勉強会を開催したり、えー、セミナーに参加したり、えー、海外での駐在経験を、えー、与, えた与えるなど、えー、何かしらの方法で新しい技術や過程、えー、を知ることで 現在を疑問に思うようになりますそしてそれらの存在が社内で普及したら大きな変革につながるはずです実は先日発表された今年の新語流行語大賞の候補としてリスキリングつまり 学び直しが入っているのでいい線まで来ているのではないでしょうか、えー、そして2点目に、えー、もっと社員を、えー、信用することです、えー、日本の企業が効率が悪いと言われる、えー、主な理由は信用にかけているからだと私は思います、えー <笑>えー、私が東京の企業で研修を受けていたとき、えー、社内のチャットアプリで、えー、DM、ダイレクトメッセージが禁止されていると言われました。えー、当時は、えー、そういういものを なのだろうと受け止めましたがイギリスに戻ってイギリスの会社で働き始めたらもう当たり前のように皆さんが DM を送り合っていてやはり不条理だったと今となっては言い切れます社員 にその DM を許可したら、えー、社員がクーデターを起こすとでも恐れているのでしょうかね。<笑>えー、では、えーと、同僚 と,、えー、とグループチャットではなく、えー、個人でどう、えー、連絡するかというと、えー、実際、席まで行って直接話すか、えー、各机に置いてある、えー、内線電話を使うかの二択でした。 えー、つまり、えー、監視されているかのように周りの人にも 聞, 聞こえる手段になっています、えー、当然そのすぐ答えを知りたい時は、えー、電話をかけた方が早いのですが、えー、相手が取り組み中電話をかけたら、えー、相手のペースが乱れて、えー 生産性がその効率が悪くなるだけです、えー、メッセージの非同期通信というメリットを完全に不採用していると言っても過言ではありません、えー、それに、えー、いつでも電話に対応できるように、えー、ヘッドホーンも使えなかったです、えー、雑音で気が散る私にとっては、えー 生産性が下がる環境でした、えー、コロナ禍で世界中、えー、テレワークが、えー、普及し始めた頃、えー、日本の企業が抵抗していた一つの理由としても、えー、信用の不足にあると思っています、えー、そして最後に えー、と年功序列から、えー、実力主義に向かうことです、えー、優秀な人材を採用し、えー、長く勤めさせたいのであれば、えーえー、早く業務をこなして、えー、退社、えー、定時に退社をする人より、えーえー、残業をして残業代をもらう人の方が稼げるという事実は 改善すする必要があります、えー、そして、えー、給料が勤続年数に、えー、比例していると、えー、業務をより効 率, 効率よくこなす方法を探すモチベーションもなかなか湧、えー、きません、えー、また、えー、新卒として、えー、入社する えー、となおさら厳しいです。えー、日本の、えー、新卒の平均年収は約230万円です。えー、1ポンドが150円だと考えると、えー、たった1万5千ポンドになっています。それに対して、えー、イギリスの新卒の平均年収は、えー、2万4千ポンドつまり日本の 1.6 倍です。 これは、えー、イギリスの物価が高いからそうだと思っている皆さん、えー、それだけでは筋が通りません、えー、新卒だけではなく全労働人口の平均を見るとそのイギリスとの差が 1.6 倍から 1.2 倍もしくは 1.3 倍に縮まりますこれで、えー、年齢差別が明らかになりましたよね えー、現状ではもし新卒として日系企業、えー、に入ろうと思っている方がいらっしゃったら、えー、お勧すすめできません<笑>、えー、以上ですご清聴ありがとうございましたアジアさんありがとうございましたあの私質問で日本に戻って働きたいですかって聞きたかったんですけど まあ、働きたくないなおすすめしませんということだったのでの答えは NO かなと思うんですけどもあの本当に、えー、おっしゃるようにまだまだ私が出てきたとこと変わらない状況が続いているんだなということをあのお話を聞いてよく分かりました。まあ、そんななな中でも、まあ、日本語を学ばれていててい好好きき言言葉葉ってありますか、えー、好きな言葉は ちょっとスピーチには関係ないんですけど何か日本人のその何か日本人らしいなと思ったところはそのなんか人生のマニュアルがあるってい う, っていうのとその日本人でもその解釈が間違うこともあるっていうことでなんかちょっと調べたんですけど。 3割の日本人はちょっと別の解釈をしててその先に女の子でその次に男の子っていう意味じゃなくてその娘1人息子2人っていう解釈をする人日本人も3割いると思ってその日本語のその面白さと難しさ両方入っている言葉だと思いますありがとうございます。 えー、と今ねゲーム会社に勤めてらっしゃるっていうことなんですけども、はい、おすすすめのゲームって今何ですか<笑>、えー、実は今日あのセガの大きなゲームが実は 発, 発売しててあのソニックフロンティアなのであのおすすめです<笑>はいありがとうございましたはいお疲れ様でしたあの最後の締めがあの 日本企業、日本で働くこと、お勧めできないという話い。でも、それはあくまで、その新卒の話で。はい。はい、に中途採用の方が、はい、もっと よ, よくなるかもしれません。はい。あの、まあ、その東京の通信、あの販売企業で働かれた経験をもとに、お話をされていると思いますけれども、はい、その。まあ、ちょっと日本企業に厳しい、耳の痛い話が多かったですが。 日本企業の逆に日本で働いて よ, よいと思ったところ日本企業の良いところというのはあのアジエさんの中にはありますかそうよかったのはもうちょっとなんかその、まあ、日本ってその同調圧力社会っていうのもあってその い, い, いい意味でもうちょっとんか一緒にご飯に行ったりそういう。 まあ、いい意味での上下関係その先輩がご飯をおごってくれるとかえそういう別に悪いとは思わないですのではい、はい、あとその年功序列から実力主義にという話もすごくよく分かりましたけれどもあの年功序列制度は日本が戦後終身雇用制度とともに日本がこう成長してくる中ではとてもはい 役に立ったんですけれど、もうその制度は古いですか。そうですね。最近の変化の激しい令和時代だと、あの優秀な人材を特に海外から採用したいのであれば、その年功序列は良くないです。はい。わかりました。ありがとうございます。 ありがとうございました。続きまして、ヤクーパニフさんお願いします。 あのスピーチを読むことしかできないのであらかじめ申し訳ございません。あのはいじゃあ始めます皆さん、こんにちは。マティナイ9という会社の役部と申します。本日は本日は現代、大規模に変革されているサウジアラビアと日本におけるビジネ ス, ビジネスチャンスについて話したいと思いますよろししくお願いします。 まず、本題に入る前に簡単な自己紹介をさせていただきます。私は一昨年大学を卒業した後、ニオンというえっとサウジアラビアのメガプロジェクト。えー、のメガプロジェクトで、九ヶ月のインターンシップをする機会がありました。皆さんはニオンについて聞いたことがありますか。えっと、ニオンは。ムハンマド皇 太, 皇太子殿下の2030年までに。 国の経済や社会を変えていく脱石油構想のサウジビジョン2030の基礎となっています単純に言えばニオムはサウジアラビアの北西郊海沿岸に建設しているベルギーの国道に匹敵する規模の反自主的な地域ですニオムの全予算は1兆ドル以上に及びます 新たな産業を建設して新たな経済機会を創造させますがニオの影響は経済的な側面だけでなくフリーゾーンとして独自の法律規制管理当局非常に競争力ある自由特区となります結局ニオの目標は人間進化のアクセレレーターになる3つの方法で世界一の 先端をを走るテクノロジーを使う地域になると世界一優しい地環境に優しい地域になると世界一住みやすい地域になる私はニオムで技術とテクノロジー部で働きましたそこでニオムの宇宙ロボティクスとメタバースの貯期にわたる戦略的な計画の開発に携わりました今の会社でもニオムのためにメタバースのプロジェクトを展開しております 私は子 供, のか子供の頃から社会に将来衝突的な、えっと、影響を及ぼすノーチップやゲノム編集などのような先端なテクノロジーに魅了されていますこの情熱は初めに私を日本語の勉強に導きましたなぜなら大学卒業の後に日本の先端なテクノロジーの産業に働きたかったからです しかしニオミに入社する機会が来た時こんなに大規模に長期にわたる人類の未来を攻略する機会には断れないと思いましたそれでもニオミは大体サウジアラビアで過ごした時間を通じてたくさんの日本政府や日本企業とのつながりや機会を発見して自分と日本との関係を続けることができましたその発見は4つの区分に分かれていますと一番目ののつながが、りは、日本のメディアが 好きなサウジアラビアの若い住民と皇太子サウジアアラビア人口の約 58% は 30, 以下30歳以下ですこの若い人たちの中日本の漫画アニメやアニメの商品とゲームは何年前からもとても人気ですがムハンマド皇太子殿下の昇格からエンターテインメント産業の可能性が大幅に広がりました2018年に初めて映画館が開き 今日本スタイルのゲームセンターまであります国は2030年まで e スポーツの世界トップの国に入ることを目指し皇太子はマンガプロダクションズというサウジの漫画やアニメとゲームを制作する会社まで創立しましたマンガプロダクションズと日本の東映アニメーションのアサティール未来の昔話というアニメの第二期には 2050年を創造したニオンもサウジアラビアのエンターテインメント産業の開発に大事な役目があります未来的なメディアハブは今創立されてローカルと国際のゲームと映画制作のブランドとのパートナーシップも発表されていますその中にもえっと中東の一番大きいゲーム開発企業の創立も含めています あの2番目の大きなビジネスチャンスは全国のための大規模インフラと工業生産の力の開発です。ニオンはもちろんたくさんのインフラのニーズがありますがニオンはサウジアラビアの唯一のメガプロジェクトではありません。その上ほとんどのメガプロジェクトはサウジアラビアにも存在し て, している都市の変革を目指しています。例えばサウジの首都のリヤドは 2030, 2030年まで 今の約750万人から1500万人まで人口を2倍にする目標があります。これは道路の再構成、新たな付近の設定、配電網や公共交通機関の 再, 再設計などが必要であるという意味です。販売の機会に加えて日本企業にとってこれは 戦略的なぜならサウジアラビアはサウジに本社を設立されるトップ国際企業との併合事業を通じて工業作業自動車やチップの製作海水淡水化などのローカル産業能力を育てたくて国のインフラを開発したいからです3番目の機会は先端なテクノロジーです 日本の仕事を通じて予想通り世界で多少の最も劇的なロボットの会社や研究は日本にあると分かりましたがロボティクスだけじゃなくて で, ではロボティクスだけでなく日本のイノベーションは全般的に検出装置から拡張現実まで最高個室です特に強調したいのは今の仕事で日本人のユーザーやクリエイターがほとんどのメタバースのメタバースの 最初のユーザーの一部だと終始に発見したということでマーケットリサーチをしながらしきりに日本語で創造されたバーチャル位置を搭載していますそのためニオムのメタバースを作りながら日本とのつながりがたくさん現れると思いますさらにトヨタのウーベンシティのような日本のスマートシティなどのプロジェクトもニオンとの知識交流の適切な狙いとなると思います 最後の4番目の区別の区分であるエネルギー産業の機会について強調したいです。歴史的にサウジと日本の貿易関係は日本の石油の輸入に中心しましたがサウジは石油が豊富だけでなく風力や大量エネルギーもたくさんありますのでエネルギー明確をするには良い立場にあります。日本は100再生 再生可能エネルギーで稼働し、輸出を中 心, 中心とする世界トップの議員水素の。創造の工場を開発するため、50億ドルを投資されています。日本の核エネルギーの拒否。えっ、ー、と、配電、配電網の脱炭素化の。苦労と、中期にわたる水素輸入計画の文脈によって、サウジとの、サウジと日本が。 グリーンエネルギーの産業でしっかり協力すれば両方の国に勝ちになると思います。最後に、えー、概要でビジョン2030を達成するため社 会, 変革社会変革の投資が続ける今に日本企業は特にメディアやエンターテインメント大規模のインフラや工業先端なテクノロジーとエネルギーの4つの分野に関してサウジアラビアやニオンに目をつくべきだと思います。 本日お話ししたスピーチで皆さんに少しだけサウジアラビアに興味を持っていただけたら幸いです。サウジと日本企業のビジネス機会についてもっと聞きたい場合、ぜひぜひあの是非後で声をかけてください。そして皆さんの企業で世界を変 え, を変えたいのであれば、日本に連絡することを視 野, 視野に入れてもらえたらと思います。一緒にあの人間進化を早めましょう 日本は一生一度の機会ではなくて、あの人類のためにもっといい未来を作るのに、歴史に一度のチャンスだと本当に思います。以上です。ご静聴ありがとうございます。ヤクブさんありがとうございました。ありがとうございます。あのサウジアラビアでも日本のアニメとかエンタメがすごく人気だっていうことなんですが、 ヤクブさんから見てなぜ日本のアニメがそんなに人気なんだと思いますか？これはあの個人的な意見だけど、えっと伝統的にサウジアラビアの生活、サウジアラビアの人の生活はほとんど家ですほとんど家です時間を過ごすのであの。 それのおかげであまり友達とかと出かけることができなくて、まあ、ゲームとか読むこととか何か見るとかのは多分趣味になったと思いますそして2番目の理由はえっとまあサウジアラビアは伝統的にセンサーシップがたくさんあってでも漫画やアニメはなんか多分 サウジアラビアのセンサーに子供子供っぽく見えるのでなんか、まあ、そ, のその絵でもっと大人っぽいなんか普通にサウジアラビアではなかったあのテーマとかをについて読むと見るのはできたと思います。では日本のアニメがちょっと大人っぽい感じだっていうふうに受け取ってるってことですか はいうん、ありがとうございますあとね日本語をあの読むだけとおっしゃってましたけど流暢に話されていたんですがここまで勉強されて日本語を学んでいたことで感動したことってありますか感動したこと ないとは言いたくないけど<笑>。<笑>今は考え。考えることはできない。<笑><笑>ありがとうございます。ぜひここまで勉強して話せるってことに自信を持ってください。それを感動としてください。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。あのー。お話しされたことのちょっと確認になりますけれども。あのー、そのニオム。 あの、の話をたくさんされてましたけど、あの、どんな分野の日本企業が、あの、サウジアラビアに進出するといいと思いますかね。どんな分野の。種類、日本企業のいろんな企業がいますけど、あの、どういうジャンル、どういう分野の、あの、産業、企業が行けばいいですか、日本から。 えっ、ー、と、まあ、それは産業によるけど、えっ、ー、と。まあ、特に、そのインフラとかの、機械では、えっ、ー、と、大手企業は、本当に、たくさん。あの、日本で、伝統的に系列だった会社は、特に、なんか、たくさんの、可能性が、まあ、機会があると思います。でも、それか、スタート、スタートアップは、特に、先端なテクノロジーの、分野で。 えっ、ー、とスタートアップはたくさんの機会がありましただから、私の仕事通じて、特にあの。今までは特にスタートアップと働きました。うんはい、あとそのビジョン二千三十の、あの国家改革計画ですけれど、そのサウジアラビアで。女性の進出は今どうなっていますか、女性が働きやすい。環境になっていますか。とも、み、みんなが思うより。 もう働きやま、前にも働きやすかったけど、えーっとまえー、っと働いてる女性の数はどんどん ま, ますます上がっているし、えーっとそうですね、今、ま、私はサウジアラビアで働いた時私の、えー、上司は、えー、っと 女, 女だったし 会, 会社では多分 50ぐらいいは女だと思いますあま今本当に変わるのは、えっと、モハマド皇太子殿下が昇格してからえっとリリジュース の, あの刑務所とかがもうなくてあの女の子がそこで歩いたりあの車を使ったりとかのはできるので。 それはなんか一番変わったところと思います。でもでもしでも働くことはもう前にもできた。はい、わかりました。ありがとうございました、はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。ますえー、次のファイナリストは、えー、ルイスチェンさんです、えー。ステージに上がってください。 皆さんこんにちは。まずはあの自分のことを紹介させていただきます。あ僕は今あのあるイギリスローファームでリーガルテクノリストとして働いていました。でも今あのイギリスの国費奨学金をかけてあのインペリアルカレッジロンドンと連携するデータサイエンスデータサイエンスのブックキャンの学生になりました。 はい、今, 日のテーマ今日のテーマは日本でビジネスを行う時の異文化管理のことです近年日系企業向けのコンサルサービスはデジタルトランスフォーメーションは話題になりましたなので僕 の, ト僕のトピックは DX について日本の観光庁日本の企業とイギリスのローファームお互い学べることがあります去年デジタル大臣の川野太郎氏は脱ファクシーを提唱しましたら反応が多くの多い 反応がありました例えば地方の政府から、えー、メ, ールメールでメールでもしあの攻撃されば情 報, 情報を漏れる懸念があるまたまた地方政府の通信環境が とどまっていないという意見が多いですでは問題点は何ですか実は私がイギリスのローファームで働いた時え似たような意見もよく聞かれました弁護士から例えば AI で 例えば AI で契約書の兆候契約書の修理をに分けるとき、まあ、この制度はどうですか 100%、8割またあのもしこの AI のミスの伴ってクライアントにとってビジネスリスクが高いですね我々のファームの名誉もかけています。それ そういうふうにでは一見すると日本の観光庁とイギリスのローファームであの関係者ではありませんでもこの DX について実は共通部分がありますまずは DX の定義は IT の技術またディジカル化によりあの 人間の生活を良 い, い面を提供します。例えば昔できなできなかったことを今は I.T. をかけて新しい方法であのもっと I.T. 基準によりあの便利便利を提供できます。 なので、優位性が多い、なぜ反発が多いのでしょうか、まあ、イギリスあ、インターネットで、インターネットの分析が多いですが、私一人の経験により、その中で、その中の要因が2つあります。まずは、DX 技術での理解が足りません。2つは、 チェンジマネジメントの要因が足りません。まずは一つ、一番目の原因。一番目の原因は DX の技術の理解が足りません。こういうこと。もしかして、経営陣としてあの変革のリスクが管理で き,、ま、で き, で き, できないなら、もちろん、 私もあの新しい技術も 使, 使わなくてもあの無理ではありません。2番目はあのチェンジマネジメントのこと。例えばもしあのクライアントが何か懸念があれば不安があれば避難すれば実は役に立てません。 大事なのは、クライアントの立場から、あの、あえて、相手の立場を十分に理解するのは大切です。例えば、地方の公務員から、あの、サイバーセキュリティのことあの、情報を漏れること、また、通信環境のこと、もし、あの、不安があれば、新しい政策、新しい政策を推し進めるのは、あの、実は無理です。まず、 まずはあの政府の職員向け の, あの DX 向けのここの構えをします例えばサイバーセキュリティのことまた地方政府の通信環境のこと企 画, 企画を立てますそれより、えー、不安を解消するのは絶対にチェンジマネジメントの一部です 同様にあの弁護士にとってもしあの弁護士さんはあの多分な理系出身ではありません AI, AI が理解できなければも う, もう十分に分かりますなのであのローファームの ン, ン人の経営陣に十分にあのこの AI 技術のリスクをあ十分に説明 す, るのすればあの この新しい技術を使われる可能性も 高,、ま、高めます。あるインターネットの文章により、あの日本の DX は海外よりあの遅れています。見た目は異文化分離の異文化管理 の, の問題です。でも、僕の推論により、これは異文化管理の問題ではありません。これは実は実 業界の心構えのことです日本にもイギリスにもあのある業界はもともとこういう DX の心構えが必要なのですはい。僕のスピーチは以上になりますご清聴ありがとうございましたルイスさんありがとうございました、はい このスピーチコンテストに応募しようと思ったきっかけとか理由は何ですかえー、っと実はあのその前に日本人の学生と共に あ, のあるキャリアフ ォ, ーマンフォーラムに行きましたあとでもっと自分の日本語能力を練習したいですはい。 そのカャリアフォームってあの実はなんかモギのインタビュー、モギのグループディスカッションが多いなです、はいはい、で日本語を学ぼうと思ったきっかけはなんだか教えてもらっていいですか。まあ、まあ、香港で生まれ香港で育てられ育 て, られてあのあのところは実は日本のポップカルチャーが<笑>はい。<笑> まあ、アニメ漫画とかあの そ, れそれだけじゃなくて、えーまあ、実は日常の生活でもあの日本の言葉があの香港の観東語であの多くに引入しました、はい、それよりあの、まあ、日本文化が好きな香港人の私にとってあの日本語の勉強するのはあの当たり前のことの 私、ね、がそう考えていますは一つお伺いしたいんですけれど、えー、と私は中国語がほとんど話せないんですけどあの私たちのコミュニケーションって多分漢字でほとんど結構 意, 意思が通じ合えるのかなって思うんですけど、はい、日本語を勉強している上でそこはあのお得な感じがありましたか漢字が分かる分だけ。 すいませんあのその質問があのこれがしても大丈夫ですか、はいはいえー、と私たちの、まあ、似てるものとして漢字、はい、ということで意味合いが分かりますよね、はい、でそれはメリットですよね日本語を学ぶ上で、はい、ちょっと質問変えます逆にデメリット逆にデメリットみたいなこと、うん、がありますか中国語が分かって日本語を勉強することであ実は上級の日本語を勉強する時あの 中国あのフォースフラ ン, ドディングリンクスティックのフォースフランドが多いですので、はい、例えば、えーまあ、今漢が思い出せません例えば、まあ、こういうフォースフランドが多いまたあのある日本語 の, あの漢語はあの中国語の言葉とあの部分でただ一部の意味が 重ねてでも日本語でよく使った意味はあの中国語と中国語とあの全然違います。そういう場合にこれは一番大きな大一番大きなデメリットです、はい。実はもしかしてこの2つの漢字の言葉があの全然違いますならまあこれが諦らにあのこういうディメリットがまあそんなに おげ。大きくないと思います。はい。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。あのー。今年、えっと、河野太郎。さんが、あの、脱ファックスを提唱したということに、あ, あの、すごく驚いたという。話ですけれども、<笑>ファックスはイギリスの企業で使いますか。今。今、イギリス。 イギリスでは、まあ、イギリスではあのあんまり使ってはありませんはい、はい、ローファームでは結構使っていません、はい、ファックスを使うっていうのはやはり ど, どういうイメージですかどういう印象ですかまあ実はなんかあの昭和の雰囲気が<笑><笑>、はいはい、昭和時代の、はいはい、古い古い雰囲気ですよね、はい はい、あので DX 技術の理 解, 理解が足りないと日本の企業経営者ですかね経営者の理解が足りないと、はい、でもう一回確認ですけれどもその理解を深めるためには何が大切ですかね、まあ、まずはあのコンサルタントとしてあのコミュニケーションがやはり一番大切なのです。例えばあの どうすればあのこういう新しい記述は簡単にでもあの正しくこの記述の第醐第5味第5味第5 味, 味, <笑>味を味あの相手にあの伝えられることです。はい、例えばあのこのリスクもあのこの優位性もあの簡単に説明するのです。 あの。アインシュタインが、あの一度、言ったのは、あの、もしかして。簡単に説明できなければ。本当に、本当、本物の理解がありません。こういう言葉が、聞きました。私がそう考えます。はい。わかりました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。 はい、これから休憩に入ります。えー、少し時間の削って20分後にあの戻ってきてください。35分に戻ってきてください。はい、以上です。 日本は勤勉で生産性の高い国として世界的に知られていると言ってよいでしょう。日本人の精神と労働文化は歴史上直面した多くのことを困難を克服し、高い生活水準を誇る巨大都市を生みました。しかし、大きな発展は新たな問題をもたらすこともあります。外国人である私が 日本で生活する中で周囲の人々がいかに一生懸命働いているかまたいかに多くの規模を持っているかを実感しましたそしてその高い水準はある種の緊張をもたらすことにも気づかされましたニュースや統計によると日本人のメンタルヘルスに対する懸念が高まっているようです大都市では 孤 独, 孤独感が増しており 極, 極, 極端な例では若者の自殺が増加しているという例もありますこのような問題は日本に限ったことではありません革新的な社 会, で社会では成功しなければならない弱みを見せてはいけないというプレッシャーがあるようですまた多くの先進国と同様 日本で働く人々は、職場で多くのストレスに直面しています。もちろん、このストレスは、仕事の効率に大きな影響を与えるだけではなく、生活の他の分野にも影響を与える可能性があります。ほとんどの場合、メンタルヘルスの問題は、精神科医の診察が必要なほど深刻ではないかもしれません。しかし、 治療の一つとしてはカウンセリングがあります。また、カウンセリングには新たなビジネスチャンスもあります。<笑>カウンセリングとは一体何なのか基本的にはカウンセラーとは、クライアントが自分自身の正直な気持ちや批判されるように 話, 話せるように。すみません。 批判されるるるここととなななく話せるような秘密ののの空間を提供する人のことなのです人でカウンセリングにはマンスーマルやグループセラピーなどさまざまな種類があります。またカウンセラーが使用する理論もさまざまです。また死別など特定の問題に特化したカウンセラーもいます。家族や友人に悩みを打ち明けることは 必ずしも良いではありません。彼らはあなたの状況についてアドバイスをしたいと思うかもしれませんし、あなたの経験を正直に話すことで、彼らの感情に影響を与えることもあります。カウンセラーは、クライアントを完全に受け入れ、中立性を保ち秘密をた、秘密を守るための訓練を積んでいます。カウンセラーの目的は、 クライアントの問題に対する解決策を提供することではなく、クライアントが自分自身の対 処, 対処法を発見できるようにサポートすることなんです。長い間抱えていた悩みを共有し、他の人がその問題を正常化してくれることで、大きな安心感が よくあります私はこれは私自身がカウンセリングを受けて感じたことでありこのクリアを追求しようと思ったきっかけでもありますしかし私の経験では日本人は大きな困難や精神的な問題に直面した時カウンセリングを選択しない傾向にあります私は日本に4年間住み日本人の友人もできました 若くて優秀な同僚のひたむきで真面目な性格を見ることができた一方多くのストレスを抱えながら自分自身で対処しようとする友人も多く見られました特に通勤途中の地下鉄でパニック発作を起こるようになった友人もいました彼は 不安とうのために仕事を休んだり薬を飲んだりしなければならない時期がありました彼はよく頑張って時間をかけて克服しましたしかし個人な個人な意見ですがこのような状態になる前に悩みを打ち明ける場があればよかった で, のではないかと思います彼は仕事上のプレッシャーや ストレスに加え症状が出始めた頃には結婚してマンションを引っ越すなど人生の大きな転機にを迎えていました私自身も仕事上のプレッシャーや自分への期待からくるストレスが睡眠、健康、仕事のパフォーマンスに、うん、影響を受けた経験がありますカウンセリングは 自分の悩みを検証するのにとても効果的で、私の生活と健康は全体的に改善されました。このことは日本とのビジネスとどう関係するのでしょうか通常ビジネス、ビジネスというのは、ある問題に対する解決策や、それにニーズから生まれるものです。今後、日本が発展していく中で、 メンタルヘルスの問題を解決する方法に対する需要はますます高まっている と, と思われます。イギリスでは従業員のメンタルヘルスと仕事の効率に与える影響の重要性を認識し始め EAP と呼ばれる Employee Assistance Program を導入する企業がとても増えています。EAP は財務や法律 に関する相談だけではなく従業員がカウンセリングを無料で要することもできますその結果業務効率が向上し会社にとってもメリットがあります今後は EAP のようなビジネスモデルを採用する日本企業が増えるかもしれませんそうなればセラフィストにとっても新たなビジネスチャンスとなり コンサンティング会社にも新たなこのような新しいシステムの導入を支援するチャンスとなります。<笑>もちろん、イギリスなど外国と日本では心理学に対する文化や考え方に大きな違いがあるのは当然ですが、言葉の壁を上々克服されていけば、研究、思想、ビジネスモデルがより共有され、より共有され、 日本のカウンセリングの未来にとってエキサイティングな展望になるのではないかと思います。また、個人な目標としては、夫と日本に戻る前にカウンセリングのライセンスを取り、日本でカウンセリング会社を立ち上げたいと思っています。いつか日本語を流暢に話せるようになり、日本人のクライアントも受け入れられ、受け受け入れられ、受け入れられ、 受け入れられるようになりたいです近年経済の成長デジタルトランスフォーメーションなど私たちの日常生活に与える素晴らしい発展について多くのことが語られていますしかし私のチューターがコースの最初の日にあなた方はコンピューターが決してよく変えることのできない仕事とスキルを学んでいるのですといったのを覚えています この言葉によって私たちの国はどんなに発展し生活のペースが早くになったとしても共通の人間性共感や思いやりの必要性を無視することはできないのだと理解しました企業やその意思決定者は従業員の満足度と効率の高める方法としてカウンセリングを提供する 提供すすす。ることを検 討, する べ, き検討すべきです重要なのはカ ウ, ンセンカウンセラーにな る, のなるには最新なテクノロジーや特別な道具が必要なわけではないということです。心と心のコミュニケーションで癒しを提供すること脳の素晴らしい力を使って困難な現代に対して 困難な現代の危機に対して解決策を生み出すもう一つの方法なのです。日本の企業もこのように新しい文化を取り入れながら日 本, の最も貴重なし日本の最も貴重な資源であり人を守り生かしていくことができるのではないでしょうか。ありがとうございます。 ありがとうございました、えー、と私も昔日本で働いてる時にパニック症候群というものになったことがあるんですねでやはりその時はやはり日本の社会の中でやっぱりこう働くことの重圧働かなきゃいけないっていうのもあったと思うんですけど、まあ、その時にカウンセリングっていう話があったら私も選択の一つをとして選んでたかもしれないと思います。で 今ね、あのヘルスケアがまだまだ日本の企業の中でうまく取り入れられてないんじゃないかって思われているのかと思うんですけどもまた日本に帰られて新しくその何かをされようとしているっていうことは、まあ、日本のことをたくさんね思っていただいていることかなと思うんですね。で, ではあのいろいろ気になるところもあると思うんですが日本にいた時とか今日本を持って 一番好感の持てるところって何ですか？もう一回質問のえっ、ー、と日本について好感、うん、好きないいなっていうようなところってどんなところですか？あそうですねあのもちろんあ日本人の性格はあのまじめで。あ そうですね。日本の、うん、大都市では、うん、すみません。日本人の考え方がいいです。<笑>すませんありがとうございます。<笑>すみません。はい 様でした。あの、とてもいいテーマだったと思いますが、あの、日本はそのカウンセリングをなかなか日本人はなかなかカウンセリングを受けない。という話でしたが、それはなぜだと思いますか。あの、日本、日本人は。注意の人々の意見にとても気になります。で、カウンセリングを受けた。 場合は多分あ恥ずかしい感じがします。あとそのあれですかね値段とかもあるんでしょうか、ねそう。そうですねあの詳しくわかりませんですけどもちろんけん検証あ保険が必要ですねイギリスではあ自分で ははられる状態ですけど、多分日本はその方に行きます。あとそのそもそも日本人はすごくこうストレスが多いという感じでいらっしゃると思うんですけど、はい、それなそれもなぜだと思いますか。あまたあの性格のあの機会 期, 期待が強いですね自分の期待、うん、であの職場で、うん、上の人がお、うん、遅い時間に、うん、遅, 遅い時間に働いているから下の人も働く 頑張っていただきます<笑>、はい。よくわかります。はい、あのー、日本で将来ごお。あのー、日本に戻ってカウンセリングの会社を作りたい。はい。ね、立ち上げたいと思っています。はいはい、あのー。それいついつぐらい、いつ頃に。実現。しますか<笑>ああ、多分、ああ、五年。 ゴール5年が、はいはい、後で、そうですね。頑張ってください。ありがとうございます。はい<笑>ますはい、お疲れ様ですす<笑>、はい、した。はい、ありがとうございました。えー、それでは最後のファイナリスト、あの久美奈来年さんお願いします。 皆様、こんばんは。ジャゲクスに勤めているサミと申します。コンテストに参加するのは2回目です。再び挑戦する期待を。いただき、誠に光栄です。えー、皆様の、まあ、皆様の期待に応えられるよう、努力いたしますので。えー、もうすぐ、えー、私が最後の発表者になりますが。もう少しだけ、ご辛抱いただければなと思います。<笑>えー、本日は。 高度なスキルを持つ外国人人材を日本に引きつける方法についてお話させていただきます。日本は高齢化、少子化、さまざまな人口問題を抱えています。去年も総人口が実際に減少し、人手不足の問題がやはり深刻化すると予測されます。またこの2年間、円安信仰の問題があり、えー、優秀の日本人でも日本を離れ 海外へ出ていく傾向にあります今日実際にいらっししゃるでしょうか<笑>日本は日本そして日本の組織はこういった問題を把握ししっかりと解決しようと対策を講じていますこれを裏付けるデータが今年の IDM ワールドタレントランキングですこのランキングによりますと世界で最も積極的に優秀な人材を引き付けようとしている国が日本です しかしこのような努力をしてもなぜか優れたスキルを持つ外国人人材にほとんど響いていないようですまた同じランキングによりますと、えー、優秀な人材 外, 外国人材にとって魅力的な、えー、国のランキングでは日本はなんとびっくりの49位です他の G7 の国に比べて著しく劣っているんですそれは一体なぜでしょうか 今のイギリスではマスクを着用する人の姿はほとんど見かけられずコロナの存在はほぼ忘れられていますがおよそ2年前にコロナが大流行した際には世界に大きな変化が訪れましたその変化を受け多くの外国人材は働き方に関する考え方を大きく変えましたその変化にうまく適応できれば日本は 人手不足の問題を乗り換えることができるのではないかと私は考えます具体的にはその変化というのは特に若い世代の人たちで広がっている考え方ですリッチの定義が変わりました一般的にはお金があればあるほどリッチですがこれは古い考え方だと判断されています オールドリッチの考え方では年収や賃金が全てでお金のためならどんなぐらい企業でも働くというような背景主義的な考え方です。若い人たちが目指しているのはこういったオールドリッチではなく、えー、働き方に多くの選択肢を持ち時間的な余裕を含めて自分に磨きをかけることができる趣味にも集中できるような職場そして環境 いわゆる入力ですそれによりさらに豊かな人生を送ることができるのではないかと入立地を目指している人たちは考えますコロナの自粛期間が続いた状態で作られたのはテレワークの普及でしたおかげで通勤なしに備えてわざわざ朝早く早くによくなければ起きなければならないみたいな最悪な状態はなくまさに ニューリチな生活を少し体験できましたそしてこういった期間が終わった後からも一部の会社はテレワークを推奨していますしかしこの傾向は残念ながら一部となります時代の流れに逆らい多くの企業は在宅勤務を廃止しオフィスに戻るようにと従業員に指示をしています空気を読むことが重視され 持ちだけだと伝わらないことが多いことアパートは一般的に狭いため机の置き場がないこといくつかの理由が挙げられますしかしこれらの方針は、えー、遠隔勤務の要素をただ生かしきれてないだけではないかと私は思います例えばアパートが狭いというのは、えー、通勤を避けるために東京の 新,、えー、新宿がある こういった家賃がとっても高い場所に住んでいる従業員が多いというのも理由の一つに挙げられると思います。じゃあ遠隔勤務が許されるならば、えー、地方の広い家に引っ越すことはオプションの一つになるでしょう。イギリスは紅茶などで知られていますが日本のイメージといえばやはりテクノロジーであることは過言ではありません。このイメージに乗じて、 実際のイノベーションで在宅勤務の改革をぜひ実行してほしいなと願っております。ヨーロッパに住んでいる人々にとっては、スウェーデンは恵まれた職場環境だと思われています。日本もそれに倣って東南アジア、もしくは世界で最も入力地に近い国であるとそう認められることができるのならば、人手不足の問題は必ず解決されるでしょう。 いい例として富士通や NTT などの大手企業ではすでにこういったテレワークのイノベーションが生まれています例えば遠隔操作のできるテレワークロボットが開発されオフィス内にいるように同僚と接触することはできますさすがです<笑>しかし多くの企業は中小企業でありこういった在宅勤務を のテレワークロボットを使用すするるころか在宅勤務すらさせせ余裕はありませんなので日本政府がこういった会社を支援することによってテレワーク文化のイノベーションが広がるでしょうこのイノベーションで高度なスキルを持つ外国人人材を引き付けることだけではなく日本人労働者にも刺激を与えより働きやすい フレキシブルな環境で働けると思います。ブラック企業、過労死、さまざまな問題がある限り、こういった職場環境の改革が必須です。なければ人手不足の問題は決してなくなりません。なので、高度なスキルを持つ外国人人材を引きつけ、日本人労働者に対しての職場環境の改善ができる。 一石二鳥な手段はやはりテレワークです遠隔勤務の最大のメリットは時間の有効量です今まで通勤などに費やしていた時間を自己研鑽や自分の趣味に咲くことでより豊かな人生を送ることができますその事実は最終的には会社の利益にも必ず結びつくでしょう 実際私はこの遠隔勤務の恩恵でここまで自分の日本語力を伸ばし私、えー、生活が充実することで、えー、仕事へのモチベーションも高く保ってています私のスピーチがこの大きなメリットについて改めて考えていただける機会になればなと思っております以上ですごご清聴ありがとうございました。 さ, さんありがとうございましたありがとうございますサミ さ, さんとしてはニューリッチな今の職場環境によってここまで日本語がさらに上達してスピーチコンテストにもまた出られたとその通りですその僕を見習うように日本も変わってほしいなっていうことなんでしょうか<笑>あ、そういうのですみませんああ僕がねこうなったようになるために日本の環境働く環境遠隔勤務ができてあのテレワークイノベーションをすることで 僕みたいになれるよ。ということでになります。はい、その通りです。<笑>まあ、僕はそんなに偉い人だと思ってないんですけど、まあ、大体そうですね。はい。日本には生活したことがあるんですか。ないんですね。あの、まあ、さすがに働きたいなと、まあ、住みたいなと思うんですけど。うん、えー、まあ。なかなか行く隙間を見つけられないという状態ですね。今の仕事が忙しいというところもあるんですけど、あまあ、将来は必ず。 日本で働きたいなと思います。なるほど、どんな会社だったら働きたいですか、えー、このような会社がいいなと思うんですよね。<笑><笑>で、もしあのテトシュトロさんが提供している。そのリモートインターンシップがまあ、グローバルアイの youtube チャンネルで見たんですけど、ああいう感じのリモートでできるような仕事があったら今すぐイギリスで働けると思うので、まあ、やはりテレワークは？ すごいことだとだ思いますじゃちょっと確認させていただくとサミさんは日本の企業には勤めるけど日本に住むんではなくっていっまあ将来的には日本で働いて日本の会社に勤めたいと思うんですけどもし今すぐ働けるようになったら、うん、それは多分在宅勤務で、えー、できるんじゃないかと思います。だからその あの今、コロナが大流行、まあ、少し困っているところもあるんですけどそれが安全する間に、えー、日本の企業で働けるようになるというのはた多分テレワークかなと思っております、まあ、時差とかはあるんですけどまあ、すぐ働けるというのは一度メリットだと思いますね。はいいいあありがとうございますありががととううごござざまますす お疲れ様でした。あの日本で働いたことがないというのはちょっとびっくりしたんです。ね、<笑>あの、そうですか。あのその日本の例えばそう通さっき世田谷区とかそういう名前も出てきましたが、あの日本でそういう通勤が時間が長いとかそういうお話はどどこからどうやって知ったんですかね。あ、やっぱりそのまあテレビとかニュースで見るとそういうまあすごい広い言い方だと思うんですけど。 缶詰みたいな通勤ラッシュの電車とかがあるというのも、えー、理由の一つではないかと私は思います。ニュースで見て、はい、ニュースとかでそうですね。はい、ちなみにあ、はい、ごめんなさい、どうぞ。ええー、まあ、旅行で日本に行ったことはあるんですけど、えー、そういった通勤ラッシュにちょっと入ってしまったという経験があって、<笑>本当だなと実感しました。はい。 日本に行かれたことはあるんですね。あるんですね。はい。あの旅行だけですけど、はい、まあ一週間とか一週間とか、はい。すいません。あの日本語はどうやって勉強したんですか。そうです。もうすべては独学で勉強しているんですけど、うん、まあユーチューブとかを見て、で今結構あのハマっているのはおぼおぼさん、その仏教が仏教の人のユーチューブを見てて、それはまさか、うん、まさかもちろん日本語で聞いてるんですけど、うん、すごい。 興味深い内容って人の悩みの質問とかを解決してるんで。すごくなんか勉強にながら、その人生が勉強にならながら。あの日本語を勉強できるという、えー、特徴ですね。はい。あの、そしてあの優秀な外国の人材を日本が集めるためには。あの、まさ、あ、みさんはテレワークだと、テレワークをあの拡充することが大事だとおっしゃってますけれども。 テレワーク以外には何かありますかね。日本企業が外国の優秀な人を集めるためにそ、ね。そうですね。まあどうしても言葉の壁があるんですね。あの今まあ私は日本語の六試験一級受かったんですけど、それを欲しかっている会社が多分七割ですよね。で例えば。 アメリカでそういった賃金が上昇しておりなぜわざわざ日本語日本語の育休を日本語能力試験育休を通ってから日本に行くというのはなかなかすごい難しいことだと思うのですが、えー、もしテレワークが、えー、と普及していたらでこういったような内容に、えー、その同じような内容に。 なっていたら、それはあの日本語を勉強するモチベーションでもなるんじゃないかと私は思います。だからすぐ、先ほど言ったんですけど、すぐ働けるというのは一つのメリットなんですよね。だからその、例えばイギリスでえっとちょっとした仕事をしてしながら、日本語を勉強すること、まあもちろんソワスみたいな大学でちょっと勉強してて、えー、でも仕事をしながらするからまあ、かなりいいかなと思います。はい と時間になりました。はい、ありがとうございますみません<笑>いいいい。申し訳ないです。はい、お疲れ様で す, す。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ファイナリストの皆様、お疲れ様でした。本当に、あの、いろいろな課題についての、とても興味深い話を聞かせて、本当に勉強になりました。 えー、それではファイナリストのスピーチの部分の終了させていただきます続きまして、えー、ラフルつまり福引き抽選に移りたいと思います抽選券の持ってない人いらっしゃいますかあ あ <ission>、no. okay. okay.、あああ、の、の、の、米原ささんちょっっっと、持てていいなかたら、手をげくだよし。はあの、のそ後、OK So we just go t o the Jummah order here.